私たちの元気な姿を皆様に届けて周りの人たちも元気にするそんな演舞を届けたいと思っていますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたします改めまして東海大学響と申します16代目響にとって今回初めてのパレードとなります皆様お手拍子お心拍子のほど よろしくお願いいたしますそれでは今宵皆様にご覧に入れますわ太陽と自由を奪われた常世の国のお話さてさて 鬼が出るか蛇が出るかアけヌが来て育成そう人々は自由を奪われた空に浮かぶはおもろき永遠に思えた とんけんあや<音音>かしいとんッんのひとつに。 ら前前のの間にし思い思われひつねびのまま。<笑> 決意を胸に時代に示せ我らが愛し叶る声を照らした月に願いをどうか青く輝く空をまた見れますように。<笑> 東の雲を晴らすはとんでもない島には、まり上げる 手につかめ確助けて 越え踊れんぜはい、あれ君とその日見た空すぐ近くに。 見てくださったた皆に最高の笑顔でありがとうございまし東海大学デビキの皆さんでした。